皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月14日、超 DQ10TV ニコニコ超会議2020に出張版の生視聴特典を受け取りました。放送が終わってすぐ受け取れるわけではないので、うっかりすると3ヶ月くらい経ってしまうやつです。今回は早めに気づけましたが、もう少し分かりやすくならないものかなと今回も思いました。 フェスタインフェルノをやっていると、任天堂スイッチから変な音が鳴りました。プラスチックが割れたような音です。何かと思って見てみたら、任天堂スイッチのバッテリーがさらに膨張していました。それで本体ケースが軋んだようです。さすがにもう5年も使っているので、そろそろバッテリー寿命も限界ってやつですかね。修理に出すか、新しい本体に買い替えるか、とにかく早急な対策が必要です。